はトリスって呼ぶわューいかにもその辺の町娘って感じよね<笑>いつになったらあの人は来るのあなたも私の歌聞いてくれないんでしょ聞かせてくださいあなたの歌を。